はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大阪にラーメンをすりに来ております。知人からのご紹介で、えー、大阪でラーメンはものすごくうまいんだけど、なかなかね、お客様に知られてなくて、本当にこのコロナ禍で経営が厳しいから、ぜひね、一度、 食べてくれと、えー、ご紹介をいただきまして、えー、本日はですね、麺屋勲 さ, さんというラーメン屋さんに訪れております。確かにね、ちょっと今日来る前に色々とネットで調べたんだけれども、なかなかこのラーメンの写真とか情報がね、出てきにくかったんですよ。なので、今回はですね、僕の動画の方で皆様にこちらのイサオさんのラーメンをご紹介させていただきまして、ぜひね、気になった方は食べに来ていただきたいなと思います。 とということで、ただいまね、店内に入っておりましてすで、えー、にラーメンを注文しているんですが本日はね、基本的なね、デフォルトメニューを2杯と、えー、限定で販売しているラーメン1杯。 それに、ね、ご飯ものを食べていこうと思いますメニューはこんな感じになってまして今ある基本的なメニューは醤油そばとカツオ醤油そば、まあ、トッピングはチャーシューと煮卵があってご飯ものも白ご飯と卵かけご飯がある感じでございます今ね限定で販売しているのが味噌そばということで、まあ、寒い時期の限定みたいなんで食べたいお客様は早めに来ることをおすすめいたします ちょっと今日はね皆様にしっかりと見てもらいたいのであんまりこのね大好きだからこそ の, このラーメンのねうんちくとかは垂れずにやっぱシンプルに、ね、美味しく食べていこうと思います<笑>最近はよくうるさいってコメントで怒られるからねということで本日ですねいただく1杯目が到着いたしました1杯目にいただくのがデフォルトメニューの醤油そばでございますそれではね出来立てを早速いただきますスープはこんな感じですよ醤油色がしっ しっかりしてて、まあでも見るからにうまそうでしょう。うん、うまい。うん、うまそしたら、そのままこれ麺いってみます。麺こんな感じ。じゃしっかりとね、自家製麺になってますね。 うんラーメン麺もっちり強<笑>白ご飯も頼んでるんでこれもねちょっと一緒にいただいてますうんやっぱラーメンにご飯いいよね<笑>合うわ うんきょうん、今日ラーメン3杯いただくんですけどあっちゅう間になくなっちゃう<笑>たらこの辺りでう、ね、チャーシューいっちゃいますチャーシューこんな感じですよ1枚がこれ大振りでさ 絶対うまいよね。ライスくるんでいただきます。うん。うん、ま。 でもね、1杯目の醤油うそば完食させていただきましたお疲れさまでしたということで本日ですね2杯目いただきますラーメンこちらかつお醤油そば到着いたしました合わせてですね こ, のこだわりの卵かけご飯これも注文させていただいておりますので合わせてねいただきたいと思いますスープですねうんかつおが効いてるわスープこれ見て やっぱりこれかつお粉は効いてますよもう見るからにって感じよね麺大盛りにしたんだけど大盛りにするとめちゃくちゃ量ある<笑><笑>うーん。フフフフ麺がねもちもちしてるからあのかつお粉っぽい出しと効いてる方が個人的にはね好きだね ちょっとこの辺りで PKG かな個人的にはさこうちょっと粗めに溶くのが好きこのジルジル感が残ってる方がね PKG は好きなのよねうん PKG ってうめえなせっかくこれスープカツオ効いてるんで PKG にさ し聞かせましょうよ。 でございませ、うんおいしそうじゃあ次ラストいきましょうということで本日ですね最後にいただく一杯限定のこちら味噌 そ, そば、えー、到着いたしましたで今回はねこチャーシュー増しさせていただきまして通常ね味噌の場合はチャーシューが2枚入ってるんですがトッピングするとねプラス3枚ということで今回は合計5枚でございますねちょっとこちらも大事な どうですこれ？冬季にやっぱ味噌っていいよね。体めちゃくちゃ温まるわ。あや味噌。ああ冬温まるわ。<笑>うーん。 味噌はご飯かな。<笑> もう3杯目で味噌だからさ体熱すぎて冬なのにめちゃくちゃ汗かいてるわ<笑>うーん ということで、だいぶですね、三杯目、本日最後の味噌そばを完食させていただきました。ご視聴ありがとうございました。 ということでですね、本日は麺屋伊沢さんで、えー、通常デフォルトで提供しているラーメン2種類に、ただいま限定で販売している1種類、合計ですね、3枚のラーメンとご飯物をいただいてまいりました。基本的なね、スープのベースとしては、まあ、鶏系だったりとか、あとは魚介系ね、ふんだんに使われた 100% 無価値のラーメン、えー、化学調味料を使ってないラーメンですので、じんわりと優しいスープが楽しめます、えー。ぜひね、皆さんもこちらのラーメン食べて、優しい気持ちになってね、入ってみてください。